おはようございます。本日からですね。こちらのあのプロテクティブスタジアムでドローンレースが始まるというところで。はい、見ていきたいと思います。はい、今回は応援としてやってきたので、みんなの頑張ってるところをお届けできたらなというふうに思ってます。どうすか？ここ全然進んでない。進んでない。進んでない。 当たり前じゃんなもうね<シ>、ちゃんと裏切らないから、<シ>アメリカは、ちゃんと送れる。なななるるほどのとこここネットいいいいいんでですからないだかだらいじ<シ><笑><笑>うう感感じじそは試されれや<シ><シ><シ><シ><シ> どうしたんですかお腹減ったんですかラーメン食いたい。ラーメン食べたいとか言い出してフンとかさ。あえでも早い早い。そうだよ早いよまだ早い。あのーね、あいやいやいやいや。お。期待はまだ全然飛ばしてないね。<笑>まだ全然。 飛んでくれるとか不安ですよね<笑><笑>、なんか突然飛ばなくなったりしたら嫌だなって、みんな3機ずつ持ってるんですか、一応、なんか登録がマックス3機までいけるんですけ<笑>壊れたら途中でなんか入れ替えれたりするんだけど、きのの時点では3機、そういう感じなんですね裏にこう、番号書かれて、ちょっと消えてるけど、めっちゃ 雑, <笑>雑、めっちゃ雑に、ぼれぼれって書かれて、あ、そんな感じなんだ、まあ、そ, うそれが書かれて、あ、車検の時にそれを書いてたんですよ、オッケーもらった機体はここに書かれて。はいはいはい 感じですねです。ちなみにこの絵は何をイメージしていいですか、ね。こ<笑>れはですね、私の新しいロゴになりました。あ、そうなんですか。ビールですね。あ、ビール。私の名前がミカで三角三なんですよ、数字の。はいはい、はい。なんで三角のビールです。なるほど。<笑>結構意味。意外と意外とありました。い<笑> ビール飲みたい。<笑><笑>早く試合が終わってビールを飲みたい。そ我慢してるよね。まあ、よし。四基ずつなんですか？そうなんです。初めて四基、えー。海外は大体は、うん、そうなんですね。あれでも私初めてじゃないですけど。練習の組み合わせが発されましたどこにいるんだよ。あ、これか。 同じ、1と7に同じところに入ってままもなく練習1回目始まる。<音声><音声><音声> Yeah, yeah p、uh, I l o t s w I don't know. I don't know, I don't k n w I t h a h o t s p o t o n、uh. yeah. What's the... Surviving the i c t e r n e t Pilot. What a sight. <laughs> <sign. laughs> <four>. I have. <laughs> <needed>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, I don't n o w I don't to... know. I don't o n t I d n t know. I t know. I t know. I don't know. I n t k o w I d o t o w I t o w I d t know. I don't know. I d n t know. I d t o I n t k I d o o w I d n t k n o don't k n o I n t k d o I know. I t o w I d I d n t k n o o n t k n o Kabetika and Barla bar, bar, Magic, w h i c means plazzi. y okay. Only one person with t h a n d Hand is good. Okay. to complete in-hand hip-hop and to represent the United States. Hi, my name is y a n a I'm 27 years old and I'm playing poker poker t h German Chalice. Rapid ball has been my sport and my passion for 25 years. I am a little too athletic for a living. It's <laughs> a pleasure to be here. Look Look at at him, him! guys! Okay, okay. に小さううすもどのの、ね、だって、あのー、あそこでか あ, あれ、あるんですよ、ホ、あのームレとか、ねね、で、R6 は使えるから、このままでいくって言っら、若干悪かった若干で結構怖いここね、意外と怖いよね。 意外とこの、ね、こんんんだだだけ見えててるったたたららこなになかかいいいやや、と普通に曲がれれば、絶対当のラインも多分これでこのラインで正解ですも。意外と みんなわざわざこれい。ここに整備して斜めに入れてた方がいいなと思ってこれが撮ってるの。何でここに入れてるの This looks to make sure the maximum、uh, out, output、uh, video Yeah, 25, video. 25. 25. 25. video? And, and, and What、we'll、an exciting afternoon! The jump after in. And, and, and, and, and t good news coming in from down below,、yeah. Jesse P. We are s e t under the weakness up on the back of the track. And then, head towards the two days on the back. The t o s n t e a c k the ground stations i going up on the tower right now, but I want to say that Genie Lift、uh, has a pretty good、uh, weight lifting ratio right there. Hey, there's a chubby guy up in the sky, why not? <laughs> Pretty much the height of the h e e c r e e n is our i ceiling that we are not allowed to see. ね、がちょっと無、ね、駄目な顔を修正していきたいです。 Uh, t Your, uh, four pilots are over there to, to Here play. And, uh, Jamie on, on the end. There's a crossover on the left. It looks like it's on this one. そ意味わかんない説明してもらえますかってお言われると決まんないやつおお<笑><笑><笑> もう飛ばさない<笑>なんで、明日から頑張ってください。いや、ちょ判断早かったっすね。そうですね、雨の。でも、今日、本当はなんか、普通に雨ずっと降ってる予定だったらしいです天気予報が本日はずっと雨みたいな、なん明日も予報やってないっすよ、ね。え<笑>、ね、明日止まなかったら、どうするんですか、ね。<笑>どうするんだろう。ね、ね い, いつなんか月曜日が予備日だから。あ、そうなんですね。難しかった。明 日, 明日もなんもないかもしれないあ。そういうことなんだ。ちょっとそこは。 期待一機しかないんですか。調子があんまり良くない、あ、そう、あ、二機あるか。二機あるけど。二気ある。できれば。飛ばしてた。もう近くで飛ばしたい あ, あそうですよね。飛ばしてたやつで。そう。予選行きたいですか、ね。できればさ、飛ばしてた機会を飛ばしたい。まあ、でも、そいつ死んだから。<笑>もうあいつはいない。あ こ転落としたら結構辛い。うわ、触りたくない。触りたくないけど。Yes。なんかこれからディナーが肉らしいです。これ抜ける。